皆さんこんこにちは今回は糸ひばの剪定についてご紹介したいと思います糸ひばは難しいというイメージを持っている方もいるかもしれませんが初期の段階できちんと道筋をつけてあげればそれほど難しい木ではありません枝先にこだわらず枝の流れ自体を見直すことを一度やってみてくださいそうすれば 年々手入れはは楽になるはずです皆さんはおそらく枝の流れを正すということができなくて悩んでしまうのだと思います今回はそのことに主眼を置いて進めてみたいと思います町でよく見かける糸ひばは枝先ばかりいじられて塊のようになっています 糸ひばの特徴が生かされていない木をよく見かけます私は糸ひばは右のような姿であるべきだと思います枝の流れを明確にして枝先まで素直に伸ばしてあげると糸ひばらしい姿になるのではないかと思います とは言っても毎年伸びてくる枝先をどんどん先へ先へと伸ばしていってしまったら木はどんどん大きくなってしまいますですから切り戻して木をある程度の大きさに保つことは必要ですまた幹からの距離だけの問題ではなくて枝の横の広がりがあまり広角になってくると 他の枝と干渉しして交差枝枝ができたりします枝の長さだけではなく枝の広がりの角度も調整していかなければなりませんだいたい60度ぐらいの角度に枝の広がりを抑えておけば隣や上下の枝と干渉しにくいと思いますひとまとまりずつの枝の広がり角度それから 幹からの距離、この両方を考慮しながら剪定していきます去年より大きくなった輪郭を元に戻そうとしてこんな乱暴な詰め方をしてしまうと切られたところから一斉に芽が吹いてしまいます出てきた芽先をまた詰めてしまうと そこからまた枝が密集してどんどん塊になってしまいます濃くしたくないのなら目先は切らないことです小さくしたいときは枝先で切らずに中の方の枝分かれなどで切り戻して小さくしますそこから新しく出た芽が輪郭を形成します 木の奥のの奥方で吹いいいた芽はそままま放置しててけば枝になっていきます生かす枝ならばいいのですが隣に干渉していくような枝になるようでしたら早めに取らなければいけませんこれらのことを考慮しながら毎年手を入れていればそれほど乱れることはありません 最初の例は私が2012年8年ほど前から手を入れさせていただいている木ですほぼ毎年私が手を入れていますので数年後に使う枝なども予想しながら作っています木の癖なども把握していますので大変やりやすい木ですほとんど木の大きさを変えずに維持できていると思います 木の大きさを維持するには切り戻し剪定が必要ですそのためには切り戻せる枝を数年前から用意しておかなければなりません中枝を全部取ってしまっていたら切り戻したいときに切り戻しができません中枝があればここで切り戻しても良いですしもっと中に枝があれば ここまで切り戻せるということですね三つ股になっている枝は格好が悪いので二枝にしますこのような時真ん中を抜いてしまうと鈍角枝になってしまいますので左右の2本どちらかでなるべく鋭角な枝を作ります このようにして一昨年の手入れを終え、それから目が吹いた半年後の様子がこちらです この程度にまとまっていれば剪定は不要ですのでこのお宅でも毎年冬に年1回しか手入れはしていませんそして前回の手入れから1年経った様子がこちらです枯葉も増えますからやはり1年に1回は手入れの必要な木だと思います ここで先ほどお話しした広角枝の処理についてです右の方に広がりすぎていますので角度を狭めます ここも右の方に張り出している枝がありますのでこれ以上広がっていかないようにこの細い枝に切り替えます残す枝は枝の股のところをきれいにしてやると見栄えが良くなります。 これを放置してしまうと団子状になってしまいます。 細かく言えばこういう部分もやがて広角枝になっていく可能性を秘めていますので細い枝のうちに修正しておきます。 この左奥にある左に行っている枝も広角枝ではあるのですが左側に枝が欲しいのでこの場合は取っておきます将来不要になったら取りましょう 袋側に出過ぎているのでここまで切り戻します 輪郭を小さくしながら枝の角度を調整します。 上下に重なりすぎていますねこの間延び枝を抜きましょうまだもう少し抜きたい枝もあるのですがこの辺の高さは目隠しにもなっているので加減します このようにして剪定が完了しました次に別のお宅での剪定例をご覧いただきますどうしても高さを下げてくれと懇願されたので仕方なく幹を切断してガクンと高さを下げましたこれは広角枝ですね左奥の枝と交差枝にもなっています こういう枝は落として量分を守らせます。 家側に回りますこの枝はもう枯れてしまう枝ですね枝分かれをたどってこの右側の枝は生きているようですのでここで切ります これもひとまとまりの枝の中での合角枝です。 下から見ながらやると枝の流れがわかりやすいかもしれません。 剪定例をもう一つ入れておきますのでお時間のある方は見ていってください前回の定例が2018年でしたから丸2年空いた現場です1年以上間を空けてしまうとこのように枯れ枝や枯葉も増えてしまい剪定の手間もいつも以上にかかってしまいます へっ。 剪定バサミばかり使っていますが本当は木バサミで手入れする木ですね。 間を空けてしまうと大変な作業になってしまいますね枝先の細かい剪定については以前糸ひばの1でご説明したことがありますのでそちらを参照なさってください鈍角な枝分かれを作らない広角枝を見逃さない枝先を詰めない枝分かれの股の部分はきれいにする これらのことに留意して選定してみてください。ご視聴ありがとうございました。ここではフィボナッチ数列を深く掘り下げるということはやめておきます。けれども、ご興味のある方は調べてみてください。もちろん、私はこの数列に従って選定をしようと思っているわけでは全くありません。そういう考え。